안녕하세요쿠키커플경식입니다오늘의몰카여사친으로크리질투유발하 기, 기히히히히히어릴때부터친한여사친이랑연락을하는데이게그친구사이에그게아니야굉장히달달자친구여자친구여자친구여자친구여자친구여자친구여자친구여자친구여자친구여자친구여자친구여자친구여자친구여자친구 日曜と木曜なるほど。なんで友達が連絡を来て、小学生時から友達で、来週福岡に来て会うかなと思って。あ、ほんとそれでなんかめっちゃ幼なじみみたいな。めっちゃもう子供時からと友達で。ほんと、全部ンしてます友達。で。なんか悩みとかがあっても話しました。え、どこで寝るのうちでもいいよ寝るの。ああ、寝ります。寝ますよ。 彼女 で, ますげっちえでも私、ね、じゃの友達来ても全然大丈夫。何よ。何が女の友達が来ても全然大丈夫。何の友達が来ても全然大丈夫。何者の友達が来ても。あ、何者の友達が来ても。何者の友達が来うも。何者の友達が来ていますにか。の友達が来ても。何者の友達が来ても。何者の友達が来な、も。何者の友達が来かな。見たい見たい。え、あるよ、インスタぐらい。<笑> こんなんで。ええー、おめっちゃ可愛いじゃん。えめっちゃモテたでしょ小さい時。ナンジャーチングの一よ。ないかもね。まだこの前別れたかな別れてすぐ、うん、でも日本にちょっとまあ働くか。電話やばいけど。うんうん。確かに君が誰といた<笑>急に。ハロー。あ, あ、金曜の夜はもう何食べるね。あいやいやて。 출코는늦게끝나니까둘이일단만나서술먹고그렇게해야되는데시간이밥먹었어왜아직도안먹었어시간이몇시인데나도집에있지너집이야뭐해그갔다가전화해도돼응나도보고싶긴하지어째서금요일먹었어금방이야금요일이면응 아니근데어제인스타그램사진올린거보니까너완전엄청예뻐졌던데화장품바꿨어그래서그렇구나뭔가약간귀여워진것같아얼굴이아니야내가뭘멋있어진짜오랜만에멋있다는이야기들었네알겠어어진짜남과여시네남과이지동 、네、 기유치원가라남과여시데야키토리가타면되는데야키토리에도쿠가아는까나완전히와타슈 はい、こ, れこも話しますけどフレッシュな気分、はい、フレッシュな気分だからっ友達にごちそうるのいやあそんなリップサービスえこれでも韓国スタイルそんなじゃないの な, なんでなんでえでもじゃあさ誰にでも言うのなんかあえ久しぶりにかっこいいとか言われたみたいなあいやでも、えー、本当に久しぶりに感じかなとえー、私も話すよあなんかこれこ話す時ちょっとなんか心がないみたいに話しますんで本当ありました 彼女はあるみたたたいいいいい、あ〜あ〜いに準備あに〜にににそそんんなななななじじゃゃよ、よととと友達らか、もっっっ話話すす前りね、私されあ、こじ えまた、さっきしてたじゃん。はい、ペース電話しするかなと思ってお。ウエストオークまでするのうんあ、久しぶり。で、なんで上に行くのあれ、ペース電話にか。別にここでもいいよ。はい、それでもちょっとペース、ここ、上のライトがもっときれじゃない。私、イオープンします。 응、 어나보여야인스타사진보다이렇게보니까더예쁘네와엄청예쁘다진짜 저, 저, 저게뭐야아유내가멋있긴뭘멋있어진짜그런얘기하지마그런얘기하지마네가더예뻐그런얘기하지마자기잠깐만네그거난지금이거한터고어잠깐만친구친구랑전화좀하고친구가 친구가전화가알겠어알겠어그래아이고나도보고싶지너도나보고싶지자꾸이렇게나멋있다고하지마금요일에빨리만나자빨리보고싶어아니진짜보고싶은거지거짓말이아니고그래알겠어그럼또전화하고금요일날예쁘게하고와밥먹자그럴거먹고싶지아니응먹고싶지아니요왜요왜맨타르타 40分ぐらい話しますねじゃあちょっと座ってあ十40分ぐらい話しますね私もうそんなになりました友達とか普通に仲良く話すなら全然わかるんだけど「うん、やっぽいよ」とかで15分ぐらい喋ってるじゃん私それぐらいになほんとめっちゃ言ってたでもそれって韓国スタイルじゃないよねヨジャチングがいるのにそこまで話す必要ある、うん チャギ携帯電話てプいやいやプゲマンととかかフェイイスタイムっえ、友達みんなにそんなこと言ってるのそうじゃない、こう、若い時からと。 韓国人はみんなそうなんですかもうそれが文化の違いだったら私も理解するけど何そんなじゃないんだよ、ね、じゃあ私は若い時から友達で言うか特別若い時から友達だったらイェポヨとか話すの早く会いたいとかでも遅く会いたいではないからうん、そっかそれはちょっと私白い。だって私にもそんなこと言わないのに最近彼女はフェイスタイムもしたいしイェポよとか本当にイェポ ヨ, かか に, ェポヨになりましたからイェポよ。とか 言葉が理解ができなかったからごめんなさんい。ああ、黒子はごめんなさいじゃないよ。うえうえうえうえ。れ<音声>ちょっと悲しいみたい、黒ちゃん。黒ちゃん。うえうえ。黒え<音声>。私見て。白いよ。うえうえ。黒<笑>子見て。なんでえ何で泣き何で泣きます何<音声><笑><音声><音声><音声>で泣きます何で何で何で何で何で何ででででで何で何で で、チャギしかかっこいいと思わないの。あ、い、知ってます、知ってますじゃ。話してほしくないのかな、人に。あに、そんなんじゃないんで。これ、ちょ、ちょっと、私、話したいことあります。今、ちょっと、私の頭を掃除して。兄、掃除してじゃないの、<笑>これ、これ、私。と<笑>。 これドッキリし ど, <笑>どこからどこれらどこからどこからどこからどこからどこからどこからどこからどこからどこからどこからどこへどこへなこへどこへどこへどこへどこへどこへどこへどこへどこへどこへどこへどれへらい好きこへどこへ、うん、どこへどこへどこへどこへどこへどこへなこへどこへどこへ 바보경식이라고이야기해야지바보경식이라고이야기하면같이스토어다 、네、 친이하나씩만써야겠다아 <웃음>